かインタビューかで読んだらなんかケガ、うん、をされたのが関連ちょっとピラミッを学び始めたみたいな。そ, そ, そ, それはなんかケガっていうのはどういうものかな？腰痛です。まあケガというか、えー、もうずっと持病持病というかね腰痛持ちで今ももちろんかん漢治はしてないっていうかうん調子になることはしばしばあるんだけどもう腰痛最初にやったのはね高校生の時えじゃあ十代の時にそう。 十十八ぐらいで初めてぎっくり腰っていうのを経験して、普通ぎっくり腰で十代でやるもんじゃないで、えー、てやるんですか？このまでだろう。ういやもうね、体の使い方も全く知らない上に強引な。 勢い任せの踊りをしていたのでそりゃあけがするよって体痛めるよっていう感じの踊り方だったなっ、えーいいえー、怖いそういう年でもなるんですって、うん、だからパワフルな男性の若さもあるしる、うん、勢いとあと、ね、もうね不節生不接生<笑>だね<笑>睡眠不足<笑>もう、まあ、あれが一番の原因だったんじゃないかなと思う と、ね、にかく寝る時間を削って練習をしてた人なので睡眠こそが何より大事だったのにって本当に思う、えー、で, でその18でけがけがっていうか、まあ、初めての腰痛をしてそこからもうぎっくり腰を繰り返すようになって<笑>ああそうなんですね癖になっちゃったんだ そ, そうそうそうでもう周りの先輩方からもう「ああいっちゃったんだ」みたいな「もうな腰痛はね付き合っていくしかないよ」みたいな感じで言われて これとやっぱ付き合っていくっていう意識だったの、はいはいはいはい、でそのまあまあずっとだから小田さんの現場入ってばっかりの頃 も, うんそうもすでにだからあったってことですよねそうそうそうそうもう地方で病院かけこんなこともあるし、えー、あるツアーはもう毎回痛み止めのみながらハーしまって<笑>一ツアーもあったこともあるし<笑>そうでもその次のツアーの時にリハ期間の前に。 一番こういいうひどい痛みが出ちゃって本番はツアーって始まれば週末2日間だけなんだよね同日同日同日っていうスケジュールがほとんどだから、うん、その2日間乗り切れば5日間休んでって で, できるけどリハ期間ってほぼ1か月毎日フルで踊られてるのでそのリハの期間にのちょっと前もうないですからリハが始まるっていう時に。 コンンディションが悪すぎてもうめちゃめちゃひどい腰痛が出てしまいうわこれで1ヶ月ちょっと乗り切れないかもと思ってどうしようってでも出るって言っちゃったしもう今からやっぱり無理ですなんてもうオファー受けたのに絶対言えないしやるしかないって思って。 でリハ初日を迎えたんだけど、うん、そのリハ初日でやっぱり無理だって思いながらどうしようって思ってるのを気づいたマサオさんから連絡が来て「お前本当にあれのこの1か月」って。で、うん、もしここで無理してダンス人生終わるなっていうことがあるならば別にいいよ こ, うこのツアー、やる、お前はきっと責任感強いし、オファー受けたからやらなきゃと思ってるんだろうけど、いいよ、別に今から無理ですって言ってって、連絡が来て、も う, う、まあまあまあ、一晩泣いて悩んで、どうしようって、辛いなで も, も一度受けたオファー、しかもリハが始まってるのに、今から出れませんなんて、うん、そんなこともう絶対言っちゃいけないと思って。 でもきっと二度と現場にも呼んでもらえないだろうし、ってどうしようと思ったけど、でも出ないっていう選択肢を取るしかないなって、その時は思って、で、もし私が出れないってなって、他の方に誰か出れる人を探すってなるじゃないで、そこで出れる人がもしすぐに見つかるんだったら、今回はあの出ないってします。 もうあの誰か見つけるのが大変ってなったら、もう毎日注射打ってでもやりますってい う, ふうに返事をした。い<笑>くらいの時だったんですか？二十六かな後半の。後半ね激痛が、うん、でもそれはもう治療やってももう何やって も, も効かないみたいな感じだっね、うんうん、それまでももう週週に三日治療に通うみたいな生活を、うん。そんなに。 それで明日も何とか終えるみたいな。えー、そのツアーはどうしたんですか？あれそのツアーはあのー、結局オーガルのななこちゃんがすぐ出るって決まって、あはいはいはいはい、じゃあななこちゃんお願いしますって言ってそのツアーは出ないことになって、そこから三ヶ月間ぐらいレッスンも全部なしで収入ゼロに限るだけ<笑>っていうのをう大変で、そうそうそうそう三ヶ月ぐらい続けて。はいはい その期間に断食に行き…断食に<笑><笑>急に修行僧みたいな の, の 1, 週1週間、<笑>水へ断食に行き…えっ水って欲してる<笑>んだけ そ, そ, そう、そこだって断<笑>食施設にちゃんと入って…<笑>で、断食して…でそこから食生活を見直して、睡眠を取るようにして…<笑>ピラニーズを始めたんです<笑>あ、そこなんだ<笑> だから20代後半で本当にそういう限界まで来てた年と付き合うためにちょっと マ, マサオさんの1回もう本当に動けなくなっちゃったんだよねそうだまし騙しやれてたのがもうだませなくなってこれはもう1回なんか自分の体を見直すしかないっていうところに行き着いて<笑>、うん、<笑>そこでピラティスっていうものはどこであそう友達が あの通ってて、私、そう、そしたら、あな た,、ね、たの、あなたの、そうなの、ちょうどでもね、流行り始めたというか。はい、日本でもピラティスっていうの、まあ。 耳ににするようになってきたんね、うん、しかもヨガとかはすごい聞いたことはあったんですけどモ、うん、デルさんがやってるみたいなね、うんうん、ピラティスっていうのは、まあ、あの私はママになってたというのか確かに周りでうやる人がね、うん、いらっしゃって増え始めてるのかなっていう印象だったんですけど友達がやってる子がいて気になるから私も連れてってって言って連れてってもらって、うんうん、どうったんですかいやもう<笑><笑> <笑>何何何何食べんだろう<笑>もう体がねもう一気に変わり始めたんだよね出初めてでそれまではこの腰痛と付き合っていこうっていう意識だったのそうですよねでもそこから一から治そうっていう意識に変わったんだよねへ、うん、えー、そうやっぱねそこまではね治そうって思ってなかった たんだよねはい、直せるとも思ってなかったしでもピラティスやってみたらあこれだったら体みるみる変わるわってすごい実感して一から体作り直そうって思ってへえピラティスってすごいこうヨガよりかは筋トレの要素がなんか多いのか、うんうん、なんかそうもともとリハビリというか体を直したり整えたりすることが目的 で, 作られてでもそれはこう、うん ないは入ってくるんですか腰痛改善みたいな、うん、もう全身を整える体<笑>のコントロールができるようにするのが最終的な目的というか、はいはいはい、自分の体をちゃんとコントロールして動かすか脳みそをめちゃめちゃ使うダンスにものすごい直結するんだよねあああのダンスのこういう振り付けってここを使えばよかったんだみたいなのがもうどんどん分かってくるのえー<笑> ピラティスもやり始めながら、ダンスもね、復帰したと思うんですよ、うん、そういう音もしてると。えっとね、その春のツアーを、ごめんなさいと断って三ヶ月間、うん。夏が過ぎ、秋からピラティスを始め、その年の十二月の舞台に戻れたのよ。<笑>あ、え、一年かからず、そう、その十二月にあるライブに復帰させてもらったんだよね。えー、ピラティスすごくない。<笑>そうなんですよ、でも本当に、だからね、みんなやって。 ね、本当にだからストレッチの中にこう取り入れるとか、まあストレッチの中に、うん、そ う, そうそう。だから私のそこから私のレッスンのアップは手ラ出すのベースになってるんだけどそうなんですよ そ, それでね実際そのもうだいぶ限界かもっていう腰痛から、うん、その大きなステージへの復帰もできたっていう、うんうん、説得力が、うん、できますよね<笑>そなんなに す, すごいものだったんだ私も腰痛を経験したのが、うん 時は若かったし筋肉もゴリゴリについてたからむちゃしても大丈夫だったなと思うんですけど、うん、子供もを産んだと、うん、25で産んだんですけどその後に初めて腰痛になったんですよ、はい、育児なんですけど私の場合は抱っこ抱き上げなるよ。 コロナある<笑>抱き上げで初めて腰痛というものを経験してこんなに痛くて大変なんだっていうのを思ったんですけど、うん、コロナのステイホームの時に、うん、結構会長さんがピラティスをねオンラインで配信ファ、ね、レねそう<笑>そなのとかでもあのちょくちょく行ったりとかして、うん、ピラティスっていうものがあるんだっていうのをねこう母になってから知ってこうやるようになったというか気持ちいいですよねぜひすごいでね。 これでまたピラティス始めたところから私のピラティスの師匠がいるんだけど師匠エナ<笑>タリーさんってい う, <笑><笑> そ, うその人ももともと旦さんの方 で, そうです、ね、そうついね、えー、数か月前に北海道に引っ越してしまったんですけど体と食事の関係性だったり環境のこともうね聞けば何でも返してくれる人なんだけど、えー、その人曰く。 あのダンスが上手くなる魔法だよっていうのを「魔、う、法、ん」っ言ってた<笑>そうなの「ペラティスはねダンスが上手くなる魔法なの」って<笑>でも本当にそうだと思う、えー ね。まあ若い時はやっぱそういうのはあんまり考えない子もね。多いと思うんですけど、うん、やっぱこう長くあの続けていきたいなって思う人もね、うん。これだけダンサー人口が増えたら増えていくと思うんですよね。それ長く付き合いたい。この体とっていう意味では、うん、ピラティスっていうのもね。すごい大切になってきますよね。そうそうまず怪我が減るし、怪我をしても回復が早くなるし。ね、てか、ね、そもそも踊って疲れなく。なる マジ最小<笑>限のパワーで動けるようになるから、うん、とにかくおすすめなんですダンサーの皆さんピラティスやってください<笑>ここに結構助けられたんです、ね、いやもう本当に人生、ま、もうがられと変わったっていう感じ自分の踊りもそこからの踊りの方が好きだしあそうなんですねうんへ、うん、えーうんなライブパフォーマンスも見に行きましたけどホンにね かっこいいです今こ今、穏やかに反応れてますけど。いいね、うーわーみたいな感じがする。別人なんです<笑>別人なんですよ、ほんと、ね。僕らはそんなキャラじゃないんです。逆がとても良かったんですけど、私。<笑> お声がけしやすかったんですけど、<笑><笑>ダンスアルツのの質問最後になるんですけれど、はい、も、今え2人お子さんを生まれて、うん、独身の時とまたね。生活スタイルも違うと思うんです。けれども、うん、ダンスのお仕事っていうのは今どのようにさ、う、れ、ん、ているのか？っていうのはちょっとお伺いしていいですか ？1、うん、人目産んだ。後はえっ、ー、とレッスンは復帰して。まあ数はね。昔ほどじゃない？本当に週1本。 しか結局やりなかったんだけど、はいはいはい、あのレッスンは復帰して今もまあレッスンは落ち着いたらやりたいかなっていう気持ちはあるんですが自分がね、仕事として舞台立つのはもうできないかな、えー、でもダンスは趣味で一生続けるが目標<笑><笑>やめないですい、ダンスはもちろんやめないですでもです趣味かな<笑>大好きなダンスをはやめることは<笑> レギュラーのクラスは今やってないです、うんうん、けど細々と実は自宅でパーソナルをやっていてあそうなんですね本当に細々と<笑>そうあとまあでもオンラインとかもパーソナルは実はやってますお全然白焼きなんですね<笑>もうちょっとあの広告しましょうかそうなの全然と急にやってませんからね<笑> てるてる急にやってみたいなあんまりこう<笑>レッスンとか皆さん一緒にやりましょうとかじゃなくて暇だからやろうっていう感じが自分で城を構えて<笑>ピラティスとその施術をやるちっちゃな部屋ちっちゃなボディケアルームをやることが実は夢だったりするんだけど。<笑> でもその夢を叶えるのは50代でもいいかなって思ってるって感じあじゃあもうゆっくりこうハイペースではなくて長い目でそ う, そう子供が高校生くらいになったらぐらいな感じ子供が手離れるでもそれができる仕事なのよそのセラピストとピラティスの指導者って506070でもできるんだよねだから人生尽きるまでやりたいことはあるって感じ ダンスは趣味としておばあちゃんになっても続けていなっていう感じ<笑>。<笑>めちゃくちゃ素敵ですよね。こ、うん、う若い時に大きなステージでバーってこう走ってきて、その怪我のね経験もあるからこそのその手にちょつけたというかねう、伝えられる技術もありますし、分かってあげられるその怪我のね本当に怪我してる時。 のあの感じは、もちろん経験したくないことなんだけど。まあでもね、怪我からは学ぶことしかないと思っていて、本当に、だからもし若手の方で、まあ。怪我だけじゃなくね、怒るじゃない、いろいろ。健康面とかですか。うん、なんでも。若い時って、いろいろ怒るじゃん。<笑> メ, ン<タ><笑>メンタル。メンタルも。怪我も思うようにいかないこといっぱい起こるじゃないですか。そ, うです、ねうん、それ。 はい、本当はもうその渦中にいる時にはもうこんな経験したくないと思うんだけどまあ学ぶことしかないよね<笑>それをね そ, そっちに変 え, ら変える力っていうのがねなかなかパワーがいりますけれどもいやありがとうございますとってもね皆さん、ね、こう参考になったんじゃないかなと思いますいやいや怪我で苦しんでる人は、はい、あのいくらでも体は変わりますから怪我で諦めなきゃいけないなんてことはないないわけじゃない大きな怪我も 中にはあるとは思うんだけどで も, でもそこかからはれるものしかないいいと思ってまますす<笑>ござでもね会長さんには引き続きモノトイク編の方も見いていきたいのでダンサー先生のご質問いいうございいたありがとうございます。<笑>ご